今から南さん向かって出発進行します。 たたしします長上り車のの大志堂南県内名取立越岩沼月の木の順に駆け込み乗車はおやめください、えー、な無理なご乗車はおやめください。お 早い電車さは乗ったことがありません今日日ままこれは新幹線の高架かなごいまこの電車は東北本線<笑> 広石行きです。次は長町長町ですお客様にお願いいたします車内は禁煙ですまた携帯電話をマナーモードに設定の上通話はお控えくださいご協力をお願いいたします This is a Toboku Line train bound for Shiroishi The next station is 長町 Please change it for the Sendai Municipal Subway line. All cars are no smoking. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. The doors do not open automatically. Please push the open button beside the door to get off the train. And please be careful of other passengers if you use the close button. ごありがとうございます伊東湖本線上り、えー、普通列車の白石行きですこれから先長町大衆道南仙台名取の順に停車をしてまいります途中名取到着9時14分岩沼9時22分大河原9時36分終点白石9時50分 白石到着9時50分の到着です降りの際忘れ物分散の際せお気を付けください次は長町長町ですパターン終了しましたパターン発生しました どねこのね仙台から南さは全然行ったことがないの。用がないから。はい次どこに止まるんですかこれは。これ次どこさ止まるの。<笑>次な。間もなく長町長町です。仙台市電地下鉄線は乗り換えです。 このの電車のドアはは自動では開きませんドア横の開けるのボタンを押してお降りくださいなおドアを閉める際には後ろのお客様にご注意くださいまたまちスカウトするこんなとこさ行き上がって、ね、できてたなんて誰も知らないよこんな私、ま、知らなかったよここさできてたす。いつもね地下鉄 でしか長町は行かねえからこれはイケアがあったっていうのは全然知らなかったよ仙台も都外になりましたね 次、イシーというとこさ向かってるんだけどもここもさっぱりわからないところはいよクベニマルこのよクベニマルがあればね東北っていう感じするね次はタイシードタイシードですタえ、シード でですす右側ですこれはずっと新幹線の高架沿いにあるのすかこのね線<笑>線路は新幹線の線路沿いにあるのすか<音声>太子堂ってなんかお菓子屋さんの名前じゃない和菓子屋さんの名前と一緒じゃない スシローって書いてあったよスシロー何この辺さんも出てきちゃったのスシローはね東北には来ないと思ってたかっぱ寿司なんだけどな次は南仙台南仙台ですこの電車には優先席があります優先席を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら席をお譲りくださいまたゴミはお持ち帰りいただくか 駅備え付けのゴミ箱に押してくださいますよう、皆様のご協力をお願いいたします。あ<笑><笑>あ、あら、あら突突然然の 南仙台です。ズマンションみたいなのは、えー。南仙台、南仙台です。おれうち左側です。ここは何駅ですか？南仙台駅。南仙台ってどこあたりまでが南仙台なのかさっぱりわからない。 バックしています行き過ぎた 田舎の人にとってはね電車は憧れなんですわかりますか電車憧れなのそんな来やすく電車には乗れないの普段はね自動車かね自動車って言い方もなんかあ<笑>れなんだけど車がね自転車だから田舎の学生はみんな自転車みんなチャリンコで移動していますよ 1時間に1本しか走ってない、ね、電車をみんな羨ましく思っています次はナトリナトリです次はナトリナトリです次はナト r the s e n ジ a i airport access line まもなく夏日、ナトル線仙台空港アクセス線は乗り換え あコンテナが見えてきたよではなナトリナトリですすセセリリ<笑>めん、余計な こ, きどこ全然わかんないよだってここどこに着いたっていうのがどうにも出てないんだから。 のの声かかってるのかなとり<笑>のたいだがなんて書いてあるかさっぱりわからねえ。 次は、縦星、縦星です。The next station is ああ、これだ、ね、たまにこういう貨物列車通りますね貨物列車が。 えーうん、見て見てこの線路の<笑>横丁にだけ建物があってそのもう少し先全然何もない<笑>線路の横丁うるさいからそこにさ建てなくたっていいのにね建て物まもなく建て越しい建て越しで はいよくわからない読めない駅に来ました。 これ仙台から南にいつも走ってんの違うよあ北の方に行ってほしい、一ノ関とかそしたら、あここの駅はねこういうのがあってねこういうのがあってねってお知らせできるけどここは何もお知らせできないよ 次は岩沼岩沼沼です田んぼが広がっていますね、もう新幹線に乗っているときもそうなんだけどもねもうねねう福島入ったところからね、ねもう全部田んぼいやち ょ, ちょっと前から栃木あたりからもずっと田んぼしかない、そしてあ田んぼ終わったな、町に出てきたなと思ったらいつも埼玉県なんだよね、そうなのよ埼玉と怒られれるかもしれない埼玉と仙<笑>台の間は田んぼと山しかない。<笑> 飛んでるとかだともう白石あたりだねあらららら突然最後だけ本気出してえらい早く走ってるよこれもう終点ですかもう少しで 岩沼、岩沼です。上 <笑>もう出店でーす。はい、ホームは無人誰もいません。田舎の駅だから。<笑> ごありがとうございました。